皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。10月26日、エピソード依頼帳の、ゼルメアをやりました。どちらを選んでも同じだろうと思った2択が、運命の分かれ道でした。ちょっと納得がいかない感じです。持ち帰る装備ですが、とりあえず、この魔皇爵の小手にしました。今使っている魔皇爵の腕は、この会心率で埋め尽くしているものです。 先ほど拾ってきたこのルカに毒ヘナタスを使う場面があるかと考えたらなさそうな気がしてきました魔剣士が装備しているものなので快進率でぶったたいた方が良さそうですというわけでぽいですそして金の錬金石が余ってますのでこの魔降石の腕を雑にパワーアップさせますこれで魔剣士も少しは楽になりますというわけで本日の動画は以上で終了です